マーラスうチェンジソールセットリーオン「サ<音声>ントリ<音声><音声>ー天然水」さあ、えー、今日の YouTube まあこれを着てるということはそう皆さんね ご存知の通りコラボでございますコラボする方はこちらのお方小沢亮太くんですよろしくお願いしま す, しいしますはいということで今日の YouTube はマッハでいくぜ派でにいくぜマッハ前回ゴーレット役古原アシスタとローカイレットキャプテンマーベラス役の小沢亮太ですお送りしていきますよろしくお願いしますお願いしますいやもうようやくよ本当にようやくよ、ね、もう ね, ね それね、こいつはね連絡がマジで帰ってこないなかなかホントよ連絡返さないっていうこだからだって俺うたにオファーしてから1か月後くらいに「お前そういえばどうなったの?」って言ったら「 マネーージャーに言っとくわみたいな言えよ<笑>早く言えよお前言ってなかったんかいって<笑>全然忘れてたおい言えよ全然忘れてた言ったじゃん俺さ変身する中でやっぱお前とのさやっぱ思い出は結構強いからさ、うん、それはゴーオンジャーももちろん強いよ、うん、そうだけどゴーオンジャーのメンバーは忙しかったりとかさ、うん、なかなかタイミング合わなくって、うん、でもお前もさ なんかあの時はちょうど暇だったじゃんうん、そうだからお前に連絡したのに1ヶ月だよりょうた太ん1ヶ月りょうたくん今忙しいえ今忙しいなんで今いや<笑><笑> 1ヶ月前だからさこの間にさまあいろんなヒーローの方のコラボはあるんだけれども、うん、お前が一番最初だからありがとうございます、はい、ということなんですけれどもじゃあまずねなんでこのりょう太とそのお礼のなんだろうな結構やっぱ見てる人とかもなんでこここの仲いいのと思ってる人いると思うんだけれども、うん なんでてかって言ったらうたがね実はあの豪快レッドになる前から俺は知ってるんだよねそうなんだよねなんだっけあの舞台言うて T シャツ三国志おそうそうそう言えたね<笑>お前ちょっと一瞬忘れてたいや忘れてないよ<笑>忘れてないね思い出思い 出, 思い出深いんでお前なんで俺亮太の役でなんだっけカンカンカンそうとリジュ あ、二つやってそ<笑>そう<だ笑>そう、だカウの役ででその時僕が主演で亮太が客演で来てくれたんだよね、うん、そう、でもあの時も結構大変だったよなホントに俺ほぼ初めての舞台だからううんうん、うん、2, 2回目なんだよねあれでもさなんか亮太が「初めて」とか言うんだけどこいつずっとこのまま変わんないの本当に。 <笑>あのね、あの時からねもう貫禄はなぜかあったマジでねえよいやあった年下だって思ってなかったマジで<笑>だって俺お前が年下って気づいたのを途中からだもんあ、そうなの、うん、俺は圧倒的に年上だと思うんですうってたよ嘘最上かなでもさレッドやったりとかしてさ、うん、あん何もないじゃん俺いや何もなくはないだろ別にだってお前その時からさ芸歴芸歴あ、芸歴はね、うん、それから何年後になったのか、お前は後悔レッド T シャツから9ヶ月後 9ヶ月後にいや違う違うバーカー嘘そホンにええ本当だよ T シャツ三個え九9月後に T シャツ三国史から9ヶ月後ぐらい5カレッ確かえなんでえマジでなんで<笑>え早くないそんなんだっけだって終わった後にあの舞台でしょそっかそっかそっかあ、ごめん 合って る, 合ってる、うん、ええー、お前すごいじゃんお前<笑>合ってんじゃねえかすごいじゃん合ってるそういやすごくないいやすごいよいやいやすごくないたまたまそんなかだからな俺お前と最初に飯食いに行ったの多分モーヤンカレーかなんかあった気がするしいいああ<笑>稽古場だって西はだった、ね、そうそうそうあん時そっかあでももう元気だったかあ元気あそうお前そうだねバイクかかバイク事故だったから ICU だってことは死にかけたってことでしょそうねえそれ聞いてたよね確か俺ねそう死にかけてトラックとやって、うん、っバイクでなバイク で, バイクでなバイクでねそっからバイク乗ってないんだっけなんだっけもう乗れないよ、ね、な怖いよね親<笑>震えちゃうよさすがに無理だな、ね、そう、うん、バイクの時にさ引かれた時直近に間覚えてる覚えてるっ覚えてんの<笑> いや、起きたら痛かったけど、うん、でも3日間ぐらいちょっと起きなかったっぽくてお前さよく頭とかさ顔とかさ打たなかったの、うん、言ったよえ、でも顔全然大丈夫だ、うん、なあと残ってあ と, あと一はある酒飲んでてるえっルローリケンシみたいにこういうのとか、ね、まあそれはちょっとやだねまあ<笑><笑>そうだよな<笑>そでも、ね、<笑>傷は一つぐらいあったうがいいんだよ男はまあまあそうだね<笑>その軽度とかあるから、うんうん、やばいとこ心臓とかじゃなくてよかったねうん、うん、よく言って残ったな、お前本当に 事故った時ちょうどあるオーディションの、うんうん、有名なオーディションの受かりましたって電話が鳴ってたので事故ってちょっとそれでまあ後半になりましたから、うん、また頑張ろうってよくその時頑張れたなと思った、うん、それでまあレッドになったから、うん、すごい嬉しかったいやそうだよねホンによかったよねそっちになってねた、うんでねマジでよかったマジでよかった いや、超ううテンション下がった後のサプライズだったね、あれは。よかったな、うん、本当だから、まあ、こういう感じだけど、みんな若い人は目指すもんね。目指す、目指すだって、いや、これね、たまたまって言うけどね、亮太がそのー、うん、オーディション受けてるときね、うんうんそう、なんか連絡来て、まあオーディション受けてるのは知ってたからさ、ね、で、前日な、あれで、あのー、俺のもともとバイトしてた、昔、バイトしてたその居酒屋の個室で、亮太と前日練習したもんな、人た、ね。 次の日行くっていうからそしたらお前なんて言われたんだっけいやなんかお前さソースケみたいじゃないって言われたんじゃなかった何か言われた気がするいやなんかお前それって俺にお前俺に言ってたそうやってなんか俺あのなんかヤやすに言われてさそのままやったらさ なんか俺すけみたいなねって言われたんだけどびっくりしたわとか思いっついたよ確か危ねえ危ねえ危ねえいやそれで受かったんじゃないか<笑>やっぱりいいじゃん<笑>それで<は><笑>受かったんだからいいじゃんそれででも全然違う役だね役は違うねもう全然違うねでもどうやっぱ豪快レッドになった時やっぱ嬉しかった嬉しかったねそうだよね実感全然なかったあやっぱそうわかる、うん、俺もなかったマジでだからそれほどの責任感がないってことその時は あ, あ、なるほど最初 ね, よくないよね、だからそれの部分、うん、周りの人がそれを固めてくれたというか、うん、マネージャーとかそういうのが固めてくれたんだなって今思ってるいやでもね正直マーベラスの役はお前にめちゃめちゃ合ってるよねそんな、うん、あれお前じゃんいやね地元のやつにめちゃくちゃ、ね、<笑>お前じゃんくお前じゃんほ、ね、んとに肉が好きなところもお前だしさ、まあ、そうだ ね, ね<笑> カ, レーカレーとかも好きだからそれ当て書きな気がするけどあああそうだよね <笑>いやもう本当にやいやでもそれ言われたやっぱそうだよね言われた、まあ、正直最初豪快じゃんのあれ見た時に海賊戦隊ってなったからあどういう感じになるんだろうって言ったらあでもこいつヒーローっぽくできるんかなみたいなちょっとあって正直そ う, なんだ そ, うそしたらあョ涼タやんこれみたいな<笑><笑>マーベラス涼タやんちょっと機嫌の悪めの涼タやんみたいな機嫌<笑> 悪, <笑><笑>悪めの涼タやんみたいな<笑>そういやだから俺もめちゃめちゃやっぱ嬉しかったし、うん、で何より なんかお前もさ雑誌とかでさ答えてたけどさ「ゴーカイジャーって、まあ、知ってる人はもちろんいると思うんだけど知らない人のために「ゴーカイジャーってどういう作品だよ言って「ゴーカイジャーはどういう作品か「うん、ゴーカイジャーは、うん、海賊戦隊で、うん、いろんな過去の、うん、ヒーローから「うん、オレンジャー」から、うんうん、なんか最近は、うん、今のヒーローも変身できちゃうみたいうだよ な, だよな戦隊なんですそうでこいつから、まあ、聞いてすごく嬉しかったのが「お前が一番最初に変身したの誰なの?」「ゴーカイジャー <笑>そのあとね豪快じゃんのあとに他の先輩たちのヒーローにせんそうそうそう<笑>なんかこの人そうでしょそ<笑>うでしょ言わされたこいつ ね, こ, いつ ね, ねこういうとこあるんですよなんか謎になんか変なところねなんか恥ずかしがり屋なんですよね本当お前何なんそれ、ね、お前今までにないくらい顔若いけど大丈夫お白かった何だろ う, うだから俺からするとすごい嬉しかったのはやっぱりそのオーディションの前から うた の, のオーディション の, その練習付きあってでこいつが豪快レッド決まったっていうふうに聞いてこいつが初めて先輩のレンジャーに変身したのが俺だったっていうのはなんかめちゃめちゃやっぱ嬉しくってただね俺一つ言うと自分以外にやっぱり変身してほしくない気持ちはやっぱあるんでしょうみんなそうじゃない多分まあそうでしょうん、そうだと思うんだけどなんかこいつだったらいいかなみたいなやっぱちょっとあったそ、うん、ああそうなん で, でなんあれわざとなのかなあえて古原ねっさんの ゴーモネットにしたのかないやわかんないそれわかんないんだよでも確かに俺が亮太とその仲良かったとかっていうのは多分遠いの人みんな知ってるから、うん、そこはだって俺舞台にもさ絶対見に来てるから、ね、ああそうなんだえだって俺もそのごじゃ決まる前にヒカサさんが実よく考えたら来てたもんえー。俺の舞台にだから偵察に絶対来てるはずなんだ、ね、そ う, だ, う, そうだから多分お前のことを知ってるしもちろんだってさ最後まで残すんだら当たり前に知ったの見に行くじゃん絶対そうなんだどんな感じか、ね、確かに 舞台「オオカミの誘惑」という、うんあのー、韓国映画で10年前ぐらいの韓国映画、うん、もっとかな、うん、の映画を舞台化するんですよ、うん、日本でへえそれに出させてもらうんですけど、うん、高校生の話なんですよ、うん、あ高校生、まあ、?34 歳なんですけど、うんうんうんまあ、それが7月23から31までやるんですけど、うんうんうんえっと、ダブルチームで僕は28から31まで出るので銀座の博品館 作品感、はい、お, おもちゃ屋の上ですおおでやるんで、うん、ぜひ、えー、遊びに来てうれ、はい、しいですぜひ亮太君高校生姿なんでなかなか見られないからねもう最後なんじゃないかぐらいだよ ね, ねもでも俺は割と顔的にはまだいけるよねただ体がごついからあぜひぜひ見てください、はい、ぜひもう一つね、まあはい、これ大事だからこれと俺を見に行くからそれ本当 ?TTFC、うん、オリジナルツーカイザー、はい、対豪快ジャー、うん、ジューンブライドはたぬき味はいはい 上映会イベントが決定しましておめでとうございますそれが、えー、東京ドームシティのシアター G ロッソで G ロッソでね、えー、7月23日土曜日から、はいえー、土曜日1日なんですけど、うん、1回公演と2回公演、うんまあって2部制で、うん、16時半からと19時半から、うんえー、ございます、うん、質問コーナー、うんうん、単純にあとゲームコーナー抽選会が1回もあって、うん、何もらえるの 2回公演目は、うん、えっ、ー、と登壇キャストによる生コメンタリーがあります生コメンタリーだから見ながらしゃべる僕たちみたいなのがあってこう一部と二部でもだいぶ違う楽しかったよ前やったんですけど、うんうんうん、楽しかったんで、うんうん、あ本当ぜひぜひぜひ、はい、23日遊びに来てください、はいはい、はい、ということで皆さん小沢亮太君のね、えー、ぜひ見にいた行ってあげてくださいでまあ、そこから豪 o k y になりましてで俺も g o k にだかに出ることになるんですよそうなんですよ 先輩のね、ね、ゲストいいっぱい来ててくれてたからいい、ね、そうほとんど来たよねいやほとんど来たん三35周年だから35人は以上絶対出てたから絶対来てる し, 来てるしほらあのハリケンジャーとか全員出てたでしょあの、3人だけかハリケンレッドハリケンブルーハリケンイエロー出てたかな おまあま 覚, んん覚えてないよえっマジでどれだけ来たと思ってんの確かに確かに映画とかでたまにちょいででさ<笑>どれだけ出たと思ってんのみんな<笑>ちなみにうちのミュウも豪快じゃ出てるでしょシルバーゴーシルバー最後の映画じゃない映画でチッ、うん、アガールの格好とかしてるあ本当うんあ本当多分出てる手で出てると思うんだけど豪快じゃんそうでも、うん、俺結構割とその豪快じゃんの中でもう3536話っていうね2話しかも 1人だけのメインのやつでは多分レッドで俺だけだと思うんだよね2が出てるのってらくそうなんだ多分俺だけだと思うく君とかも2は出てたんだけれども、うん、あれは3人で出てるからあーそうそうそうそうだから多分俺は単品ででまあ、結構重要な役だったじゃんまっはるを渡すっていうさお前並みに性格のさなかなかねやばい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 ね、俺、たぶんさ、あのあとさ、NHK の方に行っちゃったから、たぶんそれであんまり共演がないのかな、ね。あんまりお芝居してなかったいや、もう本当、超久々でよ、今回。あそうなんだ。うんね、で, できますかいや、だからそこないよ、も<笑>う本当、教えてください、ばいせん、<笑>本当に、<笑>両太先輩、はい<笑><笑>だけど。でも、たぶん見てる人からしたら、<笑>まあまあさ、なんかお互いのさ、やつにさ、出てるじゃん、SNS に。うん、うだからまあまあ共演してるイメージあると思う。 でも全然そんなことなくて、どっちかっつったら飯行ったりとかしてるから、ね。そうだね。出会ってもだって11年とか。あ、そっか。お前天王界やったもんな、うん。じゃあ10周年終わってるから。10周年終わってるから11年ぐらいだね。 うわ、すごいねお前変わんないねお前はマジでお 前, も変わんねえ<笑>お前はマジで変わらんのお前お前お前お前って大変だな<笑>見てる人大変だなマジでじゃあホ変わらないからこれ会った時からこれはヤバくないですか皆さん本当ずっといやそのままもうちょっと元気だったでしょえもうちょっと元気だったいやい や, いやお前はずっとこれ本当。トブレずにこれ結構俺、うん 人見知りだからお前人見知りなのだ結局人見知りなんですよ、うん、今そういうことないんですけど、うんうん、話すけど、うん、結局人見知りだったから豪快時代の時とかめちゃくちゃ人見知りだよえちょっと待ってじゃあ豪快メンバーでから一番最初仲良かったの誰一番最初仲良かった仲良くな一番最初仲良くなったの誰えでもグリーンブルーかグリーンでああ結城か一き、うん、しかいなかったから最初えそうだっけ 男アイム。あ、そう、そうだね。あ、アイムの女です。あ、そうか、アイムとか、でもさ、なんか、割とさ、俺なんか豪快の現場行ったら。割となんか、お前が兄貴みたいな感じだったじゃ、ん、ちょっと。まあね、ね、一番年上。年上。あ、そうなのそう、グリーンと、グリーン、和樹と結城は、う, ん、もう来ないいしあ、そうなんだ。そうそうそうそう。へえー、え、待って、あれは、ルカちゃんは。引っ越したとか、その、えっ、ー、と、結城とかの。うん、あ、そうなんだ。そう。 やっぱなんかみんながなんかお前を慕うみたいななんかそういうだからキャプテン・バーガーズ終わってたよ ね, 本当にお前ね で, もでもみんな自由だったよえそううん全然自由慕ってるっていうか普通に仲良かったけど仲良かったよね結構ねな、うんそかそれはすごい思ったから普通にだしなんかうアクションめっちゃできるんだなと思った普通に、ね、なんか俺お前から聞いてた話ってキックボクシングやってたんだっけ昔いやあのねそれは終わってからなのあ終わってからなのアクション アクションで、うん、やっぱパンチもするし蹴りもするじゃん、うん、じゃあ何をしようと思って、うん、で, でボクシングだけだと上半身だけじゃん、うん、だからなんジーク運動とかいいなと思ったら最初、うんうん、でもそのジムにお邪魔したんです体入で、うんうん、体験入店してみたら地下で、うん、めちゃくちゃ臭くて、うん、<笑>いや使えるよあーやりたいけどもう臭くて無理だわって全然使っていいよ臭っと思って<笑>、うんうんうんうん、でキックボクシングのいいや前や 行ったところは家の近くの事務所に行った、うんうんうん、そこは一階で、うん いいい匂いしたんですよあなるほどそうこいつね意外にね神経質で例えば普通に飲み物とか男とかだったら「じゃあちょっとちょうだいよ」って言ったら別に飲むじゃないですかこいつ口つけられんの嫌なんですよここのそうそうそうそうだからこいつの飲み物飲む時だけ俺めっちゃ気をつけるんですよ<笑><笑>例えば<笑>ここにペットボトルあるけど亮太がちょっとこのペットボトル持ってお前こうやって持っててこれをじゃあちょっとちょうだいって言った時俺どうやって飲むかって言ったらこのままこうやって飲むんじゃって これ、これ、俺こいつのときだけ、本当にいや自分のもだってそうやって飲まない、え、そうなん、おいしい、うん、俺も、俺も、恥ずかしいけど、<笑>こうやって飲むそうそう、飲みづらいんだわ、それ、マジで、これ、変わってません、これ、マジで、いや、<笑>本当に、お祝いさ、結構きつい、ね、ですかもさ、これ、炭酸とか関係なくて、全部これだから、炭酸って上からやると、シュワシュワシュワシュワってある、なるなるなるかるそれ、全部これだから、アップってな る, てなるでしょう。 から炭酸の時時らい若い時からやってるんであ慣れてるんだ慣れて て, れ て, て逆にあの<笑>水を飲む芝居とかになるとボトボト壊れてくる<笑>から1回<笑>あったお台場でこんなこうやってカッコつけるシーンがあって「ブレブレ」<笑><笑>ってなったなったつ<笑><笑>けた方が収まんないっていうねいいでも面白くない多分これあんま知ってる人いないと思うよう太のこういうところってそうあんまそういろいろ言わないっしょ言わない言ってるつもりだけど言ってないみたいな、ねうん、の 多分みんなが思ってることで意外なことって実はこいつは押しに弱いですマジで<笑>うやめろう<笑>基本強いからみんな押さないんだけど俺とかはあんまりそういうのなんか起さないタイプだからう結構亮太に「おいこれやろうよおい行こうぜあちょっと飯行こうよ」とか言ったりとかするんでうたはめんどくせえなって言いながら来てくれるいいやつですこいつ<笑>実は<笑>そうこいつお前の都合がいいだけだろかよ<笑><笑>あれお前仮面ライダー受けてた ないのあ仮面ライダーないのウケてないねウケてないんだウケ、うん、てないじゃあかお前ライダー顔じゃないんだおそらくねそういうことやそういやでも逆に言うともう戦隊特化してるからいいんじゃない中途半端にいるじゃん確かにねう、うんしょうん、もうでもう多分お前マーベラス以外でもできないのに逆にできるちょっとお前ソ宗助やってみなよやだよ一回やってみじゃあ俺マーベラスできるからちょっと逆になんだてめえはは<笑>肉よ起こせ肉これ、はい、こんな感じ そう<笑>いやまあまあまあこな感じじゃあお前のセリフちょうだいよセリフお、俺 お, お前が言ったセリフを俺がやるから決めセリフとか決めセリフじゃないやつああよ派手に行くズできる派手にグくちょっとお前さっきやったよ派手にグズ一回これに向かって派手にいくぜああできるできる、はい、派手にいくぜああいいじゃんなんかまあなんか落ち着きがないかな<笑>そう落ち着きがないまた、あ、さそれは俺とお前の人間性の違いだよね確かにこの星に守る価値はあるから かっこいいじゃんいいじゃんいいね価値はあったもんいや俺あると思って言ってるあってなのねあえて聞いてあと俺お前の天候会社のやつで変わっちまったなーってやつあるよねあおね変わっちまったなそうお前もこの星のやつもそうあれよねあれあれちょっと好きだからさ言っ て,、うん、ってやっいや言えよお前知らないでもあしろよあれ、まあああういいかと思ったんだっけ変わっちまったなだっけ言えよこの星に守る価値はあるから あ, あ<笑> 全部ささ<笑>顔がいいっさきおお前前こここれよこれなななよよ違違違う違う違う違うんなみんなこう絶対こここうう絶対こうこんなのあってな見<笑> て, なてこれも聞いてみなってみ<笑>ないとどうでしょ う, この人どうでしょここの人この人人ど う, でしょうなってな じゃあ分かった、じゃあ次お前をお前が俺の真似してるトじゃあ次、オッケーじゃあお前すとこに切るの、こしたら熱くなったら脱ぐんかいトいや脱ぐトお前これ着てト、はい、これ着て、ソースキャット<笑>じゃあ俺の名台詞が何個かあるからはい、それ言ってもらいますトはい、それもトじゃあト<笑>じゃあお前、普通にちゃんと聞くよトこ<笑><笑>れ一回ちゃんと聞いて一回これ入るってか、お前え入るト俺が体良くないトが体いよ 一応一回来て一回来たらいいから、はい、<笑>汗かいてるしこれいいだろうそんくらいよ t w i t t e の時来てないで、はい、お前でも痩せたなマジでちょっとだよお前似合わねえなお前<笑><笑>お前似合わねえなこれ<笑>、はい、でこれでじゃあちょっと俺の言うやつやってね、うん、じゃあまあ普通に最初マッハでいくぜちょっと言ってもらおうかな<笑>マッハでいくぜ いくよ3、2、1、はい、まあ、で、いくぜいや、じゃあ、バカにしてるのお前、それはゃう一あから、も う, <笑>もう一個あるから、もう一個あるから、もう一個あるから、<笑> OK、じゃあ、これ、もう一個あるから、いくよ、はい、いくよ<笑>はい、3、2、1、1ドルダメなら、何度だって決めるだけさ、はい、OK、これね。 ためなら何度だって決めるだけじゃんふざけちゃうよお前ら<笑><笑>ふざけんなよお前<笑>熱い<笑>熱い<笑>熱 い, <笑>いやでもね似合わないわ亮太はいや持つ似合わないでも逆に俺がお前のさマーブラスのやつを着てもさ、うん、もしかしたら似合わないのかもね似合わないと思うよ似合わないかなうん消毒した方がいいこれはちゃんと消毒しましたじゃあちゃんとそうですよちゃんとね